さて、えぇ、ー、これまでに出てきたいくつものコマンドでは、オプション。追加の指定ができましたけれども、TR もいくつかオプションがあります。で、マイナス C っていうオプションはですね、普通は今まで、えここにある文字列をそれぞれここにあるものに取り替えます。でも、マイナス C をつけると、ここにない文字列をある文字に取り替えます。っていうことができます。 どういうことかやってみていいですね。えー、tr のマナス c、a から z、a から z 以外のものを、以外のものを全部、ハイフンにしよう。スラッシュにしましょうか。スラッシュと、テストテテ、点、滴そうすると、えー、スペースとかが全部スラッシュになりますよね。ところで、ここで会場せずにくっついてます。こう、スラッシュ2個ありますけど、それは何かっていうと、 会業文字も文字ですから、スラッシュになってしまって、会業文字がない。まあ、会業文字まで削ってしまうのはちょっと良くないので、じゃあ別の方法として、A から Z、A から Z に加えて、えー、バックスラッシュするためには、こうとする必要なんで、012っていうのは発信で、会業文字の文字コードになってます。 ですから、開業文字と英字以外のものをスラッシュにします。そうすると、確かに開業文字は削られないで済んだので、開業されていますね。それから次のオプションとしてですね、マイナスでマイナスでというのは、文字列1に現れる各文字を強化する。この場合は、文字列には否定しなくてもいいですね。 例えば tr のマイナス d のスペースという文字を消します。そうすると、スペースは全部消されましたということ。次はマイナス s。これはですね、置き換えが連続して起こるときは、最初の1個だけ出力しましょう、まあ。クイズっていうんですけども。 例えばさっきやってたのに tr の、えー、a から z、a から z をただの a にするっていうのがありましたよね。えー、そうすると t h シュだったのが、あ、that だったのが4文字の a になりましたけど、1個の単語に1個の a だけにしたいっていう場合には、えー、ここにマイナス s をつけると連続した置き換えは1個の a になりますから、えー これで4つの単語、それぞれに1個 A が出てくる。この後で A の数を数えれば何単語あったか分かりますよね。そして、これらの指定を合わせて様々なことができます。例えば、tr, c, d, A から z, A から z, バックスラス、a s h 0 1にスペース。そうすると、A 字と空白と会場以外をすべて消す、えー。以外を消す。例えば、 そうすると、えー、ここにピリオドがあったんですけども、えー、そのピリオドがなくなっていますね。えー、他にいろんな記号があったとしても、その記号は全部なくなるとい。じゃあ、今度はですね、えー、A から Z、A から Z 以外を全部開業文字に置くただし、複数開業文字が連続してあってもあんまり良くないので、複数の開業が出そうなときは1個にする。 そうすると、一個ずつの単語が全部一個ずつの行為になると。そういうふうにして、えー、各単語をバラバラに分解するというような仕事が TR によって行うことができるわけです。